1分10 秒, 分10秒<笑><わー><笑>ここにいる全員が思ってると思うけど俺ら何やってんだやろ<笑>今すげえ思ってた<笑><笑> チャンネ、えー、大好きな3人がですね毎週一つの家庭を作りましてそのメイキング映像と一緒に皆様にお届けするチャンネルです。ええー、本日も僕ザキ V あとでこの3人で作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ますえー、今日はですねあのフェイト。ああ藤野ですね。フェイト。いやしていない。いやアパクリフでしょ。あれみやさん家の今日のご飯でやってる。<笑><笑>めっちゃくちゃ出てくるん。<笑>まずもうフェイトなんですけども、まあはい、主要キャラクターですねセイバー。はいはい はい、あ、はいはい、あ。このセイバーのですね、必殺剣。まあ剣を使うんですけど、この必殺剣がエクスカリバーっていうんわなあ。はい、はい、これを実践でできるのか。これを今日ちょっと検証したいと思うんですよ。なるほど。まあ、ためちゃくちゃのことを言いながらっ。えー、言うてやるんやったら。やりますけど。<笑><笑>まあ、というわけで、まあ、このデコボコですけど、えー、今日もこれで作っていきたいと思います。よろしくお願 い, いたします。はい、よろしくお願いします。はい、あ ま, す<音楽>まあ、というわけで、ファイトのエクスカリバーのシーンですけども。 えー、エクスカリバー、フェイトゼロしか見たことないんですけど、はい、真っ向じゃないですか、一回、勉強時間にして、ちょっとエクスカリバーっていうのはどういうものなのかっていう、はい、まあ、どういう条件が揃うと打てるのかっていうのをおさらいしておきましょう、はいはいはい、これ、あんまり知らないですね。その、どういう条件が揃わないと打てないのかっていう、あと作品ごとにとは思うんですけど、まあ、とりあえず時間かかる、あー魔力いっぱい貯めて、バーコーンって打つから、その魔力貯めるのもすげえかかる。あー だから、それをどう時間をキープするのか、まあ、っていうのが今回、課題になるんです。 ちゃんと計測しようだって今動画スタートしてからだったから、うん、でも動画スタートしてるときはまだセイバーさんはあの、この状態だったからまだ食べてないと思、うん、ホワホワし始めてか ら, からそうホワホワし始めてからのスタートだからちょっと皆さん正確なそう正 確, な正確タイム正 確, 正確なタイムえストップどうすんのあの<笑>エクスカリバーのえでストップ<笑>エクスカリバーでドーンじゃないですか、はいはい、多分ドーンでもう切ってるから、ね、<笑>あじゃあバーン<笑> あーーあーじゃあ、ーーじじゃゃをを開始ししまます、はい、とりええず動画ススタタートトよ構たこから分3秒あー1分3 3秒秒秒秒は 何, 何もできない。はい、<笑>でもこれさ ううう余計なこと言っちゃったな。俺すごいよ なんでだよマジかすいませんマジかし か, マジ か, <笑>マジか仕方な い, かか仕方ない<笑><笑>じゃあえ誰に向かって打てばいいの<笑>えだからさそうやじゃあ敵をどっちかにしなきゃいけないことまずでも敵とセイバーだけだったらあと1人ーえーだから俺がためてる間止める人止めるそあめる人 そ, う そ, うそうこうやって動くなって俺ためてるからさ、実際問題さ 1分3秒の て, て、て、う、な、ん、なかなかよいやこれ<笑>分秒上げたんだから決着つけてくれよ<笑><笑><笑>最後63秒後あの V さんが「味方もろともエクスカリバーで」<笑><笑><笑>で<も>ね「<笑>俺は<お>前<笑>お前お前<笑>仲間だと思ったそれまでに決着<笑>つけないと」<笑><笑><笑> エクスカリバーにやられると味方はもうそのエクスカリバーがチャージしたタイミングでセイバーの後ろに行かないといけないってことでし、ね、たね動画見てる感じすごい迫力でしたよめっちゃ遠くにいたじゃんあの人たちちょっとじゃあ一分三秒で一分くらいでブイちゃんの後ろに行かなきゃいけない<笑> でもラスト3秒切り抜いてたっ<笑><笑><笑><笑>か、ちゃうん、ね、<笑> 3秒秒確に殺せ足りなかった。味<笑>方はギリギリで ほんとエクス狩りバークな<笑>ないあ<笑><笑>大変なんだけど最終的に後ろに逃げられるかどうかはこれからの展開間に合わなかったら一緒に自信で。と<笑>、ね、<笑>いうわけでじゃあ1分3秒呼吸止めて。<笑>はいはい いやー、一気にきつくなりました、ね、リプリさん。本当ですよ。<笑>変なルール。ごめんな。すげえノリで言っちゃったよ<笑>っさ、採用されちゃった。<笑>俺らもやるけど、一分三秒ちゃんと、食べれなかったら、ちゃんと言わないといけないから。そうだね。ごめんごめん、ごめん、ちょっと。<笑>息吸っちゃった。<笑><笑>もう一分三秒、もう一分三秒。<笑><笑>止めたいいなおないいね、いいね。俺にティッシュ貼っといて、<笑>息したらふうってなるようにした。すいばっぽいよ。<笑><笑> ちょっと軽く呼吸していただくと呼吸してみて。<笑> わかるこれ。ちょっとじゃあ呼吸しないで<笑>しない状態。わ、えー、かん呼 吸, 呼吸してる。呼吸し本当に？<笑><笑>ちょっとだけ。でもさ実際問題さあの三十秒とかさ呼吸しなかったら一気にす、まあ。あーあー。なると思うから。パ、ま、フってなるか。あじゃあさあの<笑>セイセイバーさんの息吸い問題は、はい、ジャッジしてもらうのは、はい、あの。 わかりましたじゃあ私が見てみますフェイバーの魔力がちゃんと溜まってるのかあ、どういうのフェイちるのかちょっとジャッジマン、ね、分かりました、はい、原作にこんな設定で、ね、<笑><笑><笑>こんぐらいで、ね、辛くないとやっぱエクスカリバーすぐ出せちゃうんじゃないかって思わず確か に, 確かに<笑>そんな生ハンサの話でしょいや、よくないですね、それは60秒間息止めるくらいのデメリットないとポンポン打つわな、こんなん<笑><笑>イはい、じゃあ守りますわ守ります守ってください にっ基本的僕はをてやられてもダメだもん、ね、やられてもダメだし<笑>俺がそっち行っちゃうとさ。<笑> <笑>超縛りプレイなんだけど俺って一応役割的にサーバントなわけですよ<笑>ああそうっすねで佐野さんはこれ人間っす人 間, す そ, 人間 そ, そんな不可的にはおならないか<笑>切られたら<笑>やられるっすかやっぱサーバント確かにサーバントだとしたら多分エクスカリバー級のを食らわないと死なないですよ、ね、ああ、そういうのかなそうそう人間とサーバントが戦いになるのって相当強くないといけないじゃあ 俺, <笑>俺も強くなきゃいけない ためにはどうすトレースオンするしかかなないのかなトレー<笑>じゃあそれ二人でと一緒に刀持ってバーンって1分3秒戦ってるじゃないですか小谷さんがでエクスタリバーたまった瞬間にこれサトルさんを<笑>あのケーキ入刀<笑><笑>ケーキ入刀みたいなのなので<笑>ごめんすごいや<笑><笑>あの<笑>すげえかっこいい写真でさ多分さあの。<笑> あれでしょ、うん、セイバーっていう美しい女性と多分主人公の美しい男性がさ皆ま、うん、で言うな俺<笑><笑><笑>らがやったらさただのやばい奴つだら。<笑>そうなんないように頑張るよ<笑>俺も一人で打てるようにするわいいやちゃんと鍛錬した人っていうことにしますわ人に<笑><笑><笑>えでもで、ね、ニュアンス的には<笑><俺><笑> 余計動なすいいよ、いいよ、んだだこれらちょっと若干その<笑>ニュアンスとしてはめっちゃ強いっていうのを見せつつ立てすればいいと思うんですよね悟さんは何かなんだろう苦戦してるって力とかでは多分勝てないのでなんかはじくはじく うんうん、ととか、かいなしてまあ一応ここを脇やられたら OK です。 やばいやいい い, んな<笑><笑>いいう<笑><笑>おがいいの<笑><笑>おちゃんんとそなだよ に行かせたくないからできるだけこっちに行かせたいからうんなったもん悪いと俺は行きたいってなるから、うん、まぁ絶対に行てみよ<笑>今脇一発やったからうんちょっと隙をあじゃあ脇やられたらちょっと一秒ぐらい硬直する硬直やられたよ w w <笑><笑>回ぐらい脇叩いたらエクスカリバーやってるで<笑>あ、60回脇叩いてったらこうね www 頼れ<笑> 今の分けやめまくればまあそっちにかけ る, よ<笑>かける一回そっちにかけるばうん<笑>、うん、こうだなってやってらんねえっマジだあかああああああああああああっああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいあああああああああああああああああああ 絶対なってる。絶対守るからな<笑>。俺は俺で六十三秒より練習しないと。阿部<笑>がじゃあ千で一秒ももらえてるのに<笑>。エクスカリバー！<笑><笑>でもれあれじゃないですか。エクスカリバーっていう時間考えたら、多分五十八秒ぐらいで。あ、そうなんだ。なるほど。延焼時間加えていいんだ。でも一分三秒。 はい、止めエックスっていうよりはちょっとわしかかな<笑>思った以上に1分息止めのってきついで こここまでで何秒かかあかりましたここまで28秒28秒秒かたとてししあ、あわりるなる戦いきつい。 あれ57秒発動して、ずラーてなって1分3秒だったんで、時間的にはちょうどいいです。あ 最悪切られたら、あのエンディングこれにしますの、ね、<笑>で、逆に V さんからは、こっちのの流れ気にしなくていいのかもしれないいかっになってです。<笑> Trump. Oh god. 本もるみんなの た, 来 た, 来た あ, <笑>あっで<笑>死ん<で>た<笑><笑>あこれは例え ば, 例えば死亡ルートの。 <笑>ちょっとな、あ増えちゃっんもう一回、絶対今の成功させるんで。<笑> でもう<笑><笑>、はい、お疲れれまました。お疲れ 各々の疲れ方がある ま,、ねまあ、まず V さん<笑> ど, どうでしょういやーもうほんとね溺れるって本当に厳しいんだろうなと思<笑>う今日陸の上で覚えてたものなんで<笑>めっちゃい疲れで意外に息止めれるね<笑>そうそう、すごいね<笑>すごいなびっくりしてねい<笑>やのね一人でもほと練習するよりも、うん、ただこうやって縦見ながら止めてるの本当にきついんだよねあすごい早く終われよな、ね、<笑>長みたいなのちはまあ つっっ<笑><笑>とにかく俺は V さんに聞き込みたい、サトルさんは行がせな い, い、変な縛りがあったせいかうんうん<笑>、<笑>すーげーだ僕<笑>はサトルさんは、ね、ちょっとあの最後、エクスカレバーで巻き込まれちゃったわけですけども。<笑><笑>生き残りたたかかっはんんなななもじゃゃゃいいいででですす悔悔ししめちちくよ<笑>、はいなんか当初 これやりたいって言ってるのが、こんな形になんか思わなか、ね、った。コンサートのへりくりですよね。むしろよく実現できましたね。なんね途中から俺ら何やってんだよ。<笑>もうあの、叩かれるの覚悟で今回もやりますね。すええー、あの、えっと、好きな皆様、あの、こんなアホのみたいな動画もちょっとあるんで、うっかりクリックしないように。というわけで、ね、今回はですね、あの、まあ、皆様お疲れのところ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。